なんでだよなん<笑><何>でわかった角度が悪いわかったああった待ってくれもう<笑><おー><笑>俺がオートボットみたいになってるからこれ俺がオートボットみたいになってるからこれ俺にドハーや違う違うはいということで本日も始まりました「古原康久 TV を」を はい、ということなんですけれども、今僕はですね、えー、ある場所にお邪魔しているんですが、今日紹介するものはこちらじゃじゃーんどーんはい、皆さん、これ何かお分かりですか今日紹介するのはですね、オプティマスプライム、我らが日本ではコンボイのもう究極のおもちゃを紹介していきたいと思います。それでは、開けていきたいと思います。いきますいや、皆さん、 まあ、記事ね、読んだ方はいると思うんですけれども、うー、かっこいい、ダーン、はい、ご覧ください、ロボ戦ね、ロボ戦さんが作っているものでございます、これすごくないほんとに、こういうことだよね、うおー、やばっ、ちょっと待った、あ重い、重いですよ、これ、結構、どうやってこれ、開けてくるんだろうな、上からも取ってるからいいよね、よいしょ、はい。 武器、武器武器ですよ。見て、こういうことですよ。さあということで、行ってまいりました、いきます、うわー、すごいいや、久々に思ったけど、ずっしり感が本当にすごいですよね。はいということで、ご覧ください、こちら、じゃーん 出ましたコンボイご覧ください、これがですねなんと本当に生きてるかのごとくトランスフォームするし言葉で、えー、変身するという、もう本当に、ね、あんまりないんじゃないですかそういった全自動ですよ、要は。まず入ってるのはこちらの、まあ、コンボイがドン1体そして武器2つドン2個充電器が1つ、はい、ドンあれです、マフラー。マフラー どん取説、ね、取り扱 い, い説明書が入っていますあとはクイックスタートガイド あ, あいいですねクイックスタートガイドちょっと後で読もうかこれはい USB が入ってます USB シールはいこちらで全部ですかねはいはいということでここからいざちょっといざね起動していきたいと思いますまず電源ボタンなんですけれどもここにあります おこれもねもうほんとに何だろ う, うね電源持ったんで分かりづらいというかすごくいい感じに何だろうカムフライスされてるからもうかっこいいですよこれもう電源って分かりやすいじゃないですかおもちゃのでここを長押し地球の皆さん、はい、こんにちは見てくださいこれねはいということなんですけれどもマフラーをじゃあ今からちょっとつけますういっすいやなんかあれだねすごく 高価なものだから手が震えるねちょっとなん か, なんか普通にこれ遊ぶ時になんか大きいウェイみたいな感じでつけるのはちょっと難しいかもしれないけどではねはいこちらのまあコンボイのすごいところをねまずね紹介していきたいのであちょっとその前にどんな感じなのか見せるこういう感じですよはい横から見るとこういう感じはい見えるかなこういう感じはいで後ろから見るとこういう感じはいライトもあってもうやっぱりねトランスフォームは醍醐味は 変形なのでトランスフォームなんで、ちょっとトランスフォームさせていきたいと思います。いきますよ。このビークルモードからどう変形するのか。ただこれ変形するにあたって、皆さんね、あのー、こっちに向けたいので。変形すると後ろに向いちゃうと、先にこっちで変形させていきたいと思います。それではいきます。はい、こんばんは。こんにちは。トランスフォーム。<笑>前に進んだ。 はい、こんぼいこんにちはトランスフォーム<音声>よーし、きた<音声>うおー、かっけーかっこい い, <音声>こ い, い<音声>どうですか、皆さん、これねかっこいいでしょこれが、もう超究極のおもちゃですよ、もう すごくないだって今まではこうやって自分で変形させてましたよねだけどこれ全自動で変形してくれるっていうこれすごいですよねそして見てください今これちょっとこうなってると思うんですけれどもこれ呼吸してるんですよそうこれ呼吸なんですだからまるで本当に生きてるかのようなそんな相棒それがこのコンボイ究極のおもちゃでございますすごくない で、ここからもう一回ちょっと車モードに変形させていきたいと思いますで車モードにするんだったらこっちからかな最終的にそっち向くと思うからではいきますよはいコンボイトランスフォームーおおということなんですよ<笑>そう<笑>どうですか皆さん 車モードになったら急発進するかもしれないので皆さんね注意してくださいということでこれ今変形を見てたんだけれども変形以外にも楽しむ様子は本当にたくさんありますはいコンボイトランスフォームました来ましたダメガーンかっこいいさあ ここで、ちょっと見栄え的にこれを取ります引っ張ってこういうことはいはいこれでよりね、まあ、原作に近いコンボに、ね、なったんじゃないでしょうかでここから、えー、いろんな、ね、動きをしますこのコンボイはでは今からこのコンボイがどんな動きをするのかとか実際にこれ戦ってくれたりとかもするんですよ音声コマンドガイドについては大体これ40くらいの、えー、音声があります 例えば、今僕が言ったのはまあトランスフォームって言いましたけれどもトランスフォーム以外にも例えばじゃあはいコンボイ頭を使って<音声><音声>おーすげー<音声><音声>おーすごいはいで皆さんねこれお気づきでしょうかこれボイスは源田さんです源田さんが実際に入れてくれてるんですよ <笑>すごい<笑>すごくないですかわざわざこれのためにアフレコしたんだそうですねそうですよねそうということなんですけれどもじゃあちょっと実際に他にもねいっぱいやってきますよはいコンボイ全身わあすげえ<ー><笑>いやーもうこれ何度見ても感動するよなこれ本当にはいコンボイいや戻れ バックをするんですよ、これ。はい、コンボイ。左へ曲がれ。ま<笑>す<ごい>。<笑>これ、<笑>すごいよね<笑>、はい。はい、コンボイ。音を大きくお。音量、あ、これで音量大きくなったんですか。え、すごっ。はい、コンボイ。 メガトロ ン, トロンなな、うん、より一層熱がこもってましたね今ねやっぱりメガトロンっていう言葉に対してはめちゃめちゃ反応しますねもう敵ですからはいはいコンボイあのねこれコツ分かりましたあのねはいコンボイって言うんじゃなくてちゃんと呼びかける感じ そうだって、やっぱりほう呼びかける感じでやるとより答えてくれますだちょっとコツがいるかもしれないですね普通に「はいコンボイ」みたいな感じだと反応しないですちゃんと呼びかける話しかける感じでもう本当の相棒だと思って話しかけてください「はいコンボイ」ほらねそういうことなんですよ「はいコンボイ」こんば「こんにちは」「今日は誕生日だ」 おーすげえこれいいじゃんこれ友達のさ誕生日会の時とかにさこれもしさ普通に置いてあるコンボイがさ急にこれ売ったらめちゃめちゃサプライズですよこれはいコンボイこんにちはディセプティコ ン, ィィコン<笑>おわ。 もうこれ、相手めちゃくちゃですねはいじゃあちゃんとコンボイが自分で名前を言えるのかちょっとやってみたいと思いますはいコンボイこんにちはお名前はうわーかっこいい <笑>はいということでございますまあだから今はまあ音声でねこういうふうにやったんですけれども実はこれスマホでも操作することが可能でございますということで今からちょっとスマホにえちょっと切り替えて操作していきたいと思いますはいで今からですねちょっとこのコンボを遠隔操作してみたいと思います遠隔操作って一体どういうことなのかちょっとやっていきたいと思うんですけれども まずこの遠隔操作で、どうせやったらね、ちょっとみんな武器をこつけて動いてるとこ見てみたいよね。じゃあちょっとやっていきます。はい。ではいきますよ。はい。遠隔操作の画面こんな感じになります。で、この銃と、斧のね、マークあると思うんですけれども、ちょっと銃のね、マーク押してみたいと思います。それではいきます。銃、トン。お<笑><笑>すげ<ご>え<い>。<笑>かっこいいね。<笑>はい。 これちょっと画面に向かってやってみようかたぶんここぐらいだよねおそらくでいきますああもうちょっとこっちだったかうっこういうことかはいどうですかっこいいかっこいいでしょはいで、じゃあちょっと次おのおのおのでこれやるときには1個ずつ外してるんですよねはい、やるときには1個ずつ皆さん外してくださいはいでいきます次おのいきますはい、 もう斧すごいですよ、ちょっと斧はね、こっちでね、どんくらいの迫力あるかちょっと見てみたいの、これね、に行きます、斧、いけ、<笑><笑><笑><笑>はい、粉々です、もう相手はもう、こっ破みじんですよ、こんな切られたらもう。<笑>はい ということで、最後は、このコンボイとともにお、お別れしましょう。お別れしましょう。そういう形で、お別れしました。なるほど。<笑>すごいな、面白い。見た目以上、の力を持ってるよ。コンボイ。コンボイを、このスマホで操縦することができるんです。 まずはそっちに行くにはちょっと横行かなきゃいけないんでこういう感じですねいやこういう横の動きじゃないんだよなど ん, どんちょっとずつちょっとずつそうそうそうそう横向いて横向いて横向いて行って行って行って行って行って行って行って行って行って行って行って行って行って行って行って行ってって行って行って行ってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってってドンドドドドドドドドドドドドドドドドドド かっこいい<笑>どうですかこれ<笑>たまらないでしょうこれだけどねこれもちろんなんですけれどもビークルモードあ要はあのー、車のモードでもこれを動かすことができます変形するにあたっての注意点が1つありますこの武器をちゃんと外してください武器を外してからでないと、えー、途中で止まってしまいますなので、えー、こちら外してからはい変形 はい、えー、こうなったときは、このここに置いてあったこれをこうやって戻してください。はい、でこれもえさっき外したんですけれども、つけてください。いきます。これも普通につければいいだけです。これ大丈夫ですかね。はい、で、結構スピード速くって、あこ、のー、こら辺から。ではいきますよ。ウィーンはいウィーン。 でもちろん曲がることはできます。はい。<音声>おいい。<笑>コパイで、はい。いけ。はいということでございます。これどう欲しくなるでしょうこれは。 曲だよねこのおもちゃは本当にで、さっきもねこれプップーこれねはいもしね目の前にね、えー、他の車がいて邪魔の時は殺してくださいで殺すと<笑>おおなるほど<笑>そっかこっちのモードのね車モードの時もちゃんと言葉別バージョンであるんですねこれうわー面白い とということで、今からミッションモードをやっていきたいと思いますまずミッションモードはこちらじゃーんはいこちらの見えます、うん、このミッションモードというところをまず押しますはい押してこのカスタマイズでエネルギー今カスタマイズモードに入ったぞ、はい、ということでこれでスタートしていきたいと思いますどんはン、い で、これで今からミッションしていくんですけれどもスタートを押すとミッションが始まるみたいですいきますトンこの形にしてくれと見えますかはいこの形今からしますうーんなるほどねはいはいはいでこれをじゃあ簡単だよこんなのもうで これミッションモードするにわたってはあのこの形になったら離しちゃうと元に戻っちゃうのでここで支えた状態でやってください、はい、で今のはこのくらいだと思うのでこれで僕はおそらく同期ってありますよしやったぞおこれでミッション追加これでクリアで次2つ目2つ目こうやって出てきます、はい、要は同じ形にしろってことですねこれも、はい、でこれも まあ、だからもうこのくらいかな大体このくらいですねはいではいきます同期押しましてでプラスよしやったぞおいいねで離すとこの状態になってくれますで続いてで次はこれを曲げろっていう種類が出てるな次後ろから見ても多分できるねはいはいで、続いて はいはい、こうですね内 側, 内側にね、はい、うわ硬いな結構あこういうことああなるほどそういうことかはいはいここも動くすごいねこれで動機で お, おこれで今こんな文字が出ましたこれで全てのミッションがクリアしました再生すると一体何があるのかやってみますポン 作戦完了おおっていうのが今追加されたってことですかここれどういういとですかミッション達成によって何がもらえたのかっていうと今この惑星には豊かなエネルギー資源があるようだというセリフが追加されましたでオーディオロックといって映画で使われたその音源だったりだとか、まあ、こういったセリフがミッションをやっていくことによってどんどんどんどん増えていくとそういったおもちゃでございます いやもうおもちゃじゃないですよね。これもう相棒ですよね。これね、生きてるしね。はい。だからそれで皆さん、究極のコンボをぜひ目指してみてください。ということで、いかがでしたでしょうかちょっとこの後は実際にね、まあ、ケイ社長のちょっとね、思いなんかもちょっと聞きながら、ちょっとね、この開発にあたっての思いなんかもちょっと聞けたらなというふうに思います。ということで、まあ自分が今こうやって遊ぶのは、ここでまあ以上でございます。 はいということで社長ありがとうございました。今日はずました。ありがとうございました。いやもう本当に前も僕言ったんですけれども、はい、究極のおもちゃですねこれは。はい、<笑>ほらもうポーズ取っちゃってもほらすごいよう、ね、もう元気もう息を用ですよ。はい、で社長がやっぱりそのこのコンボイまあオ、はい、スプライムにかけるやっぱ思いもものすごく熱いんじゃないかなってやっぱりね聞いてて、はい、遊んでて感じたんですけれどもいかがですか。 そうです、ね、なんか僕はそもそもトランスフォームの大ファンですので、はい、この商品を初めて見た時に、はいまあ、どうしてもなんかぜひ日本の皆様にお届けしたいと思いました、はいえー、でも本当にまあ当初その発売に関してはいろいろ難しさがありまして、はいまあ、例えば そのまあ、英語版 の, その、まあ、音声のものなのか現段、うんまあ、さんの声じゃないのか、うん、まあどういったファンからそのお問い合わせが本当に多く、まあ、ありました、はい、僕たちはそういう情報を持ってその、まあ、メーカーのロボスン社と一緒に、うんそのまあ、研修元となるタカラトミさんの教科を終えて まあ本当に何かいろいろ工夫しててなんかえ最後にそのまあゲンダーさんのボイスもまあ入れてあとなんかほんに70周え以上 の, そのポーズもまあ取れました、うん、なるほどいやでもやっぱりファンの方からは「源田さんじゃないと」っていう声はたくさん。 本当に多いですよね。<笑>で、はい、はい。でも良かったですね、はい。だからこれのためにわざわざ声を入れ直してもらったってことですもんね。そうですね。なんかこれは本当に日本の皆様のために、うん、そのまあ、えー、そのゲンダーさんを誘って、うん、そのボイスもまあ入れました、うん。はい。ということなんですけれども、じゃあ日本のトランスフォーマーのファンの方に向けて最後に何か一言社長お願いします。はい。 えー、今後は、まあ、私たちは、まあ、いろんなそのおも面白い商品を、まあ、日本の皆様に、まあ、お届けしたい、まあ、というメッセージをぜひ、まあ、とも皆様に、まあ、お伝え し, していきたいと思います。はい、はい、ということで、ね、今回はありがとうございましたでもこれがもしね爆売れしたら<笑>、はい、もしかしたらメガトロンサイドも出るかもしれないどうですかそそそれれははうですよねそれは 今は、うんまあえー、まだまだ公開できない情報はたくさんありますけれども、はいはいまあ、ぜひお楽しみください ね, ね、はい、ということで皆さんで、ね、ぜひ楽しみにしていてください<笑>ということで、えー、K 社長でしたありがとうございましたあっさましたお疲れ様までし た, でした、はい、最後は、えー、社長おすすめのポーズのコンボイでお別れしていきたいと思いますそれでは社長お願いしますあ疲ましたはいスワイプはいるかお前ははいはいはいはいははいはいはいはいはいはい バイバー イ, バ イ, バーイ<笑>ということで、えビデアんねぜひね、えー、ゲットしてみてください。以上でした。バイバーイ。バイバーイよお疲れ様。ありがとうございました。チャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします。